曲を私たちが踊らせていただいておりますえー、始まりがあちょっと異様でして何が始まったんだというふうに皆さんあの思われるかと思いますけれどもまずはご覧いただきたいと思いますそれではいいですかはい、はい、参ります前校 「よっしゃ」<音楽> 「禅なる心の髪を全部捨てるのも笑えども」 あ、ま。